はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はね、自宅から撮影しております。で、今日はね、まあちょっとゆったりしたいなと思いまして、最近ね、 うちの娘が、やっぱね、ポテト大好きなんですよ。で、今ね、時間はちょうど12時ということで、まあ、お昼時なんでね、家族のお昼ご飯と一緒に、ジャンクフードを注文させていただきました。いや、僕の動画でもね、えー、1回か2回撮影はしてるんですけれども、バーガーキングさんでね、とんでもない量、プラスアルファで、アラカルトもね、結構頼んでありますので、とりあえずね、もう商品到着してるんですよ。で、だいぶね、今、部屋、いい匂いで充満してますんで、早速ね、ちょっと商品、並べていきたいと思います。 なかなか重いぞ、これ。い今回ね、注文した商品が、ギルティーバタコロサンド。で、ギルティバターチキンバーガー。よくわかんないんだけど、期間限定出てたんで、このね、2種は買ったんですよ。トリプルワッパーチーズに、スモーキーバーベキューワッパー、アボカドサラダバーガーに、フレンチフライの L を2個、チキンナゲット 5ピーーーーースを2個個オオニンンリング2個にギルティババタービーフーガーこれもねまたギルティなんですけどこれで計ね何種だ<笑>バーガーでも6種類でアラカルトでね3種類ですねでひとまずこれ並べていきましょうということで本日買った商品すべて並べ終わりましたいやとんでもない量だねこれ さすがにね、画面越しで見ても、やばい量なのは伝わる。<笑>やっぱりね、ちょっと、手がね、油っぽくなっちゃうんで、こちら使って。やっぱりね、こういうファーストフード撮影するときに、これはね、優秀。<笑>ちょっとね、もうお腹空いたんで、早速ね、いただきます。とりあえず、ひとまずバーガー行く前に、これ、フライドポテト。いただきます。うん。うん。 う, まっうんうん正直ねちょっとね撮影の準備のせいで時間経っちゃってるんでもう結構冷めてるんですよさすがにねポテトそのまんまはね大量にいくときついかもしれないうんなのでちょっとねこれ用意しましたよこれケチャップっすねこれにこうこんな感じで うん、まっやっぱり調味料をつけると格段にうまいうんうんまっ<笑>でこれがねオニオンリングですようん、うん、正直ハンバーガーのフライ系で一番ね僕はこのオニオンリングが大好物うん そしたらそろそろこれバーガーいっちゃいましょうか。ギルティーバタービーフこんな感じ。すごいのよ、中に。チーズも具だくさんだね、これ。じゃ、ちょっとこれ、いただきます。うまい。確かにギルティーだな。うん。 このチェダー系のチーズって、ものすごい罪な味してるじゃないですか。そこにね、バターが加わって、マジで罪。<笑>うん。でも、今回ね、この罪にさらに罪を重ねるために、これね、チーズソース、これ用意しましたんで、これをね、ディップしていきましょう。よいしょ。うーわー。うーわ、罪だね、これは。<笑>これね、 めっちゃ詰みす。いけるとこれ。いけるかなうーん。これはやばいな。触るね。うーん。うわ、でも、うまっ。 これ、チーズソース合わせるとやばいな。このね、ギルティー系はチーズソースドボっとつけると、旨味めっちゃ上がるんだけど、体にはね、ものすごく良くな味する。でもね、ちょっと惹かれちゃうなぁ、この味。ラゲットも、いってみようかな。これ、チーズソースで。うんうまっ。そもそもこのチーズソースが万能説あるね。<笑>ね もう今日はビール早速ね生かしてください。<咳>皆さん乾杯と<咳>。うん、めえ。<笑>やっぱねジャンクなものには炭酸が合うね。ビールうん、め<咳>そして。 そしたら続いてこちらのアボカドサラダバーガーいっちゃいましょうか。アボカドサラダバーガーの中身、こんな感じ。いただきます。うん。<笑>うんうんうんうんあ、うん、まやっぱりこのアボカドのとろっとした食感が、よりね、このパティお肉の部分が油っぽくなる感覚になるんですよね。これがね、やっぱアボカドとお肉めっちゃ合うと思う。 うん う, まっうんうんほぼ喋らずに食っちゃった<笑>うんうん、うん、<笑>ちょっとこれね今日マスタードも用意してあるんでこれちょっとポテトマスタードにも。 どぼっと。うん。合う。うん。ちょっと悩みがあって、本当はね、ケチャップとマスタード混ぜた方がうまいんだろうけど、このディップ方式の時に他のソースが混ざるのめちゃめちゃ嫌なんですよ。だからマスタードつけた後にケチャップとかつけらんない性格なんだよね。これ同じような気持ちの人いますかねマスタードいって、もうすぐ。 すぐね、ケチャップを、うん。うーん。やっぱこの二つは合わせた方が一番うまい。<笑>うん。そしたらまたね、ギルティシリーズいっちゃいましょうか。これね、ギルティバタコロサンドってやつだと思う。ちょっとね、これ、いただきます。 うまっ。グラタンコロッケにチーズ乗ってるし、バターしみてるし、うまくないわけないよね、これ。いや、う, <笑>うん。うん。<笑>脳みそに響くようなうまさ。癖になるわ。 <笑>よっ。うん。食欲がね、爆発しすぎてて、足んない<笑>。うん。そしたら交互にワッパー系で、スモーキーバーベキューワッパーということで、パティがね、スモーク、スモークっていうかバーベキュー風味っぽくなってるらしいっす。じゃあ、ちょっとこれいただきます。 うまっ。うん。お肉もね、香ばしくなってるんだけど、そこにバーベキューソースがかかってて、このね、風味が、ものすごいマッチしてる。いい。うわまかい造すぎる、これ。<笑>いただきます。 うわー止まんねーこれうんあうーやっぱりさ体に優しくないものはうまいよねうんフフ<笑> そうだよなユーチューバーは普通こういうのがメインで食べてるからさちょっと羨ましいわ<笑>そしたらこれギルティいっちゃいますかこちらがギルティバターチキンバーガーってことでちょ多分ね中に入っているのがチキンなんですよね鶏肉とチーズも合うからね絶対うまいと思うちょっといただきますうんうま、ん、っ もうね、結構冷めてるのに、チキンもね、ぷりっぷりしてる。うん。まあもちろんね、チキンだから、ちょっとね、お肉自体は淡クなんですよ。なので余計にね、チーズ感とかバター感がダイレクトに来て、チキンなんだけど、不思議とね、一番ね、体に優しくないような味わいが、ボンって飛んでくんで、ちょっとこれやばいな。ものすごい好みかもしれない。 うんマジでこんな食べ方していいのかなうん、うんまあ、こんなに最高なジャンクなものが目の前にあったら上品には食べれない<笑>うん もう最後 か, もう最後か悲しいうん片方にケチャップつけてもう片方にマスタードつければ完璧だやっぱケチャップとマスタードは一緒がうめちょっと最後のバーガー行く前にアラカルトも全部食べちゃおううん もうこれラストか。ラストはトリプルワッパーチーズでございます。すごいこれ。パティがね3枚も入ってて、厚みよ。<笑>ちょっといただきます。うんー。肉ー。すっげえなこれ。うんー。 これさ、一応、ワッパーチーズなのに、香りの強いチェダー系のチーズ使ってて、お肉のね、香りに、もう、かき消されてる。チェダーが。このメニューのパンチ、すごいな。ちょっとね、これはもう、チーズソースつけるしかないでしょう。今ね、ちょっとこれだけチーズソースつけて、やっと、お肉とチーズが、同時にね、攻めてくる感じになった。<笑> 肉の量やばうんうんこれ今日用意したチーズソースなんですけど一応ね業務用で一袋300ぐらいも入ってたんですよ業務用ですよ一袋使っちゃった絶対体によくないそんな時もあるよ んーそしたらこれがね、最後の一口でございます。最後かー終わっちゃうのかー<笑>いただきます。<笑>いやーうまかった。ごちそうさまでした。ということで、 例えばね、バーガーキングさんでいろいろと我が物まま注文をいたしまして、全部食べ進めたんですけど、いや、久々のね、このジャンク、うまいうん。いやー、正直ね、正直に言うと、このね、撮影するまでは、まあまあ別に、ジャンクフードは、食べなくてもね、最悪、生きていけるかな、みたいなところを思ってたんですけど、ダメだ、この味を思い出しちゃうと。いや、罪ですよ、罪。うますぎる<笑>、まあ。今回の締めに関しては、 まあ、皆さんも食べてくださいというか、まあ、バーガーキングさんはね、食べたこともちろんあるよって方の方が多い気がするんで、まあそういうおすすめの仕方はできないけど、普段、なかなか他のハンバーガー屋さんに行っちゃうよって方でも、バーガーキングさんね、食べてほしい。やっぱワッパーがうめ<笑>久しぶりのジャンクフードが、本当にね、バーガーキングさんでよかったなと思います。いや、今日の撮影、